宮城県は仙台市よりやってまいりました神井と申します本日2回目の演舞となります精いっぱい踊らさせていただきますのでご声援のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますさまよい月島見知らぬ世界夢かうか幻かさあ行こう 明日へ No, you didn't. 仙台市から参加してくれたカムイの皆さんそして鳴る二郎でしたありがとうございます